なんだこれカメラフルです入る、はい、ったらいいんだ<笑>なんとこあんまり入らない願望<笑><笑>鳥び箱。ハードルなんだっけこれなんだこれシート。あなんかつけられてるよしらーーあ大丈夫かわいい、うん、誰これノブです 今日は誰が来てるのノブとサラミ、ハラミカレカレ、カレーとメープルですそこっちがメープ ル, こ っ, ちがメープルこっちがメープル、はい、あれメープルどこのちっちゃいのはい凍れそうなのじゃあこれ来たらわなんだあれ行けんのかあれ大丈夫見てる見てる見てる見てる<笑>見てる見てる体背いています体背いています体背いていますジワた 新登場、パイナップル、来たおー来たで す, 水です<笑>これはどうでしょう、喜ぶのか、マイクも来たほうがいいですか、うんううす、かわいいやん、だからちょっとね、これからは新しくやっていイベントの練習をしていきたいと思います。 ままくででできないいいいこここととのの方が多いんすすすけけどもぜひ温かく目を守っていただけると嬉ししりあえずここの前に出プはいじゃ<笑>あー入い入った帰ります。 いっしゃいいはいはろに行っく<笑>スタートからこんな感じ、はい、スタート さあ今日はは、ね、初めての道具が2つありましてこちらのびとびいと奥のいはいップルの噴水をい、ね、今日初めて見る道具いはいはいはいはい気にしております。<笑><笑> ち<笑> い, いける今日はね、ンンのペンギンさんたが来ていますンギンという種類で切っといれ、あれあれこっちでんっ、はいいるでてよ。頑張れ頑張れこっち いけるからああああああ<笑><笑>いけるかるいけるからいるいるいないるいるいないどうやいるいるいるいるいるいるいるいるっるいるいるいるいるいるいるいるいるるいけるいるるいるいるいいるいるいいるるいるいるいるいいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいいるっるいいるいるっるあっちあいるるいるいるいるいるいるる 呼んでるよあっちちあっぽ、ね、いいよいいよいいよいいよいいよ い, やいいよいいいいいいいいいいぞぞぞぞナップル風船抜けました。 はい誰が一番ですかファーストペンギンは誰ですか頑張れ頑張れ いいいいんこれは1羽だな、な誰か1羽をおー狭い狭い狭いお狭狭狭さようなら。<笑> い<笑>ありがとうございます。<笑> そうか。行くんか。かかか行行くくんんんああっっっちちももこーこーこーこーこだおとなな、なる引のいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいこいこよいいこいこよいいこ、いいよいいよいいよいいよいいよ なんまるうもいれやってしーんいでーよいた 強烈な準備物の多さ準備備物物のの多多ささ<笑>かも確かにでも前何かキュッキュッキュッてなっとったで。 似合ってんじゃん。あ、お前何つけてんの、それ、俺なんかついてる、俺。<笑>でも、気づかない。名前、これ、何ついてる、<笑>あ、やばい、やばいやばい、<笑>何番か知らんけど。すご、番号も。番号はランダムで。貼ってんの、俺、塗った。貼ってます。はい、なんかいいみたいよ。行きましょう。はい、まだね。はい。 はいスタート